くたらぎさんもたぶんね、ほっとしたらご存じないかもしれないあの、たこ焼きのこの液体の種あるじゃないですか、うん、あれって、実はあのその場で直接パって作るよりも、うん、前日に作って、うん、冷蔵庫で5時間以上冷やしたほうが圧倒的に美味しくなるんです。 特定ま中小箱は い, い, い定番のあこれはこれは変わってない以前からある<笑>これ買ってきたよ。これボックスの名前とかあったりする。これこれなんか入ってるぞまたえなんでこういうの入れるのだからなんですか<笑>これこれ それはわかるよね、すギ リ, ギリです僕に、ね、ごいなこれのソニーさんが出してたメタルテープがあったんですね昔。はい 一番高級なメタルメタルメタルルとそのグレ材質の グ, レグレードですよねグレードメ タ, メタルね酸化鉄だったやつをメタルにしたからあの要するに磁気力が強いあそうですよほうほうほうその磁気力が強いソニーさんのメタルテープンだけ、うん、当時ね買うとね黄色い紙が入ってるわけですよ黄色い紙黄色い紙赤紙じゃなくて黄紙が入ってるわけです何だろうと思うとそのココム協定でしたっけ、うんあの で、紙の、テクノロジー的な意味で、そ、は、う、いはいはい、そうそうそう、だから、その、いろんな。使われちゃうのでっていう、そう、古今共鳴のがあったんですよ。その。みたいな。それぐらい入ってくそれが、普通のカセットテープに入ってるんですけど、ソニーさんの、その白い色の、すごいメタルテープだけには入ってたっていう。ええ。うん、へーのを、急に思い出しました。す <笑>そうなおかししいでしょんこれねあの昔の人だとそれを音鳴らすとさ「鳴るんだピーヒョロー」とか鳴るんだけどちょっとね何が入ってるか分かるってい う, <笑>、えー、<笑>そうプログラムは全部これに入ってたわけですよ<笑>は い, はい、はいね、信じられないと思うけどテープが保存いです、ね、昔はねプレイステーションさっき話もしてたんだけどプレイステーションって本当に労働早かったけど、はいはい、あの CD ながら昔はたかだかパックマンとかゼビデスを遊ぶために PC6001 とかいうねパソコンでこれを読むんですけど、はいはいはい、40分間、はい、ロードしてるわけですよしかもあれですよ A 面20分 B 面20分ロードして遊べるのがパックマンですホントっすか、うん、すごいなゃ し, しかもロードにミスるとかね、うん、まあミスるんでしょね<笑>、えー、物理で読み込んじゃ う, うまくいかなかったらもう一回ですも、ね<笑>うんね当時ゲームのセーブデータも全部これに入れてた えーそうなんね、だからそれを普通のオーディオで聞くとピーがガラガラなってなるでしょ、はいはいはい、だから聞くと「あこれゼビスだ」とか「ホントですか?いや」って言うと「ホントですか?当てるか」当て言うと「これだ」みたいなあえモニターのね15ヘルツか30ヘルツかを耳で当てる人とかね 似たようもん。あとものまねでさ、ものまねでそのピーヒケロを口で言う奴がいたからね。えー、<笑>さて、これ は, <笑>れは何々で。<笑>モノマネモノマネなのかな、<笑>確かに。<笑>はい、というわけで、じゃあ、はい、真面目に、はい。なんかテーマが入ってます、ね。複数入ってます。複数入ってますが。普通に紙が入ってたもん。最初いきましょう。<笑>いきなりきました。<笑>また物が出てくるわけん。で、からアカーシェットが、うん。お。 はい。いきなり e スポーツでございます。今風ですね。e スポーツでございます。e スポーツ。ね、e スポーツ。でもまあ結構そのいくらでも広がるっ我々は、ね、我々はメインの今活用ね活動の、ねねねね。そう。だから楽しいとこから入るんじゃなくてあえて厳しいところから入りたいんですけど。はい。そうもともとゲーム大会ってあのあるじゃないですか。こういう、うん、e スポーツってキーワードが入るんです実はゲーム大会の すごい大きいやつあのげきとか、はいはい、いわゆるゲームセンターベースのでかいゲーム大会って日本がルーツなんですよ。はい、はいはい、はい、で今やラスベガスで毎年やってエボって<笑>、うん、ちょっと こ, ここ休んでるけどしばらくエボってあるでしょあれなんかまさにエボを立ち上げた人は日本のげきとか日本のゲームセンターの大会見に来てうわすごいって感銘を受けてアメリカに帰ってアメリカはその頃もうゲームセンターがほとんどなくなりかけてたので、はいはいはい、ホテルの。 小さいボールルームから始めたのがもう今やの、はいはいはい、マンダレーベイでマイクタッチンが試合やったところでやる大会になってるわけですよ、うん、ね, ねっていう意味で言うと僕らルーツなのに日本は e スポーツ先進国かというと割といろんな意味で遅れてるといる、うん、後, 後, 後進国ですかね、うん、そうです、ね、この要因は何なのかというところでございます、うん、でも我々みたいに何かしらの活動をしている人は多分一回は考えたことのあるテーマ、うん、そうですよね うよく話、上がりま す, そうで す, よ, ありますよね、まあ、みんなで飲んでるときとか、うん、そういえばみたいな感じでよく、ちなみに、二ノさんから見て、e スポーツって、今ど、どういうふうに見えている e スポーツはどう見えるか、はい、いや僕ら、あ僕はもうエンタメ系から来てるってのもあるから、でも e スポーツも含めて、やっぱりエンターテインメントとしては場だからね、場の設定ってとっても大事で、うん、それが、まあ、今ネットで、ネットでやるっていうのもあるかもしれないけど、ああいったみんなが集まって、イベントやるって、すごいやっぱり。 やりたかったことの一つであるわけでも、うん、プレイステーションの1とも2もそうだし3もそうだけどネット使い物になったのがあったん で, 本当そうです、ね、だからさらにその先だよねっときた時にちょうど出てきたからすげえ嬉しかった、ね、あそうなのになんで日本から出てこないのかとそうですうだからプレイステーション4からストリーミングとかも簡単にできるようになって、うんうん、実は3でそれやりたかったんでそうだでよね で, で日本はパラソル隊が出たからなんとかエ a d s ルがあったけどアメリカではもう全然全然ダメだった グローバルにならならいとプレイステーションはやっぱり日本アメリカだけじゃなくて ス, スケートヨーロッパも含めて全部行き渡ってるからねやっぱそこでやっぱりレディーにならないとだめだよ ね, ねああまた PS3 またネットつながんねえのかみたいなんあの辺ちょっと残念な時期なだよねだからちょうど PS4 に載ってる実はそのいろんな機能がストリーミング機能とかもう。うん 田中さん、PS3 を要は始めるときにはもう載せたいっておっしゃってた、うん、PS3 でやりたかったことなんだがあの事態はできなかったっああ構想もう完全にされてたそれ、うん、はもっとずっと前からだけど そ, れ<笑>そうそれで社員技術者が「二、う、荒、ん、さんちょっと今の、ね、インフラだとちょっと帯域が足りないです」って報告したら「インターネットが 遅, 遅すぎる!」ってすごい怒られたって<笑><笑>まあ今はな、えー、今はもう本当に最高の時代になってきたねそんななんか<笑> うん、日本は割とインフラもね、実はある時から急に良くなって、うん、ネットの環境も、はいはいはい、ストリーム環境もすごい良くなったんですけど、今のヨーロッパとかね、はい、あのちょっと悪いところも意外とあったりする中で、はいはいはい、結構こういう状況にもあるにかかわらず、結構、e スポーツに関しては、後進国と呼ばれてるわけじゃないですか。そうなんですよ、ねうん、これんでも、この間驚いたのまさ、あはいまあ、みんな絶対見ないと思うけど、俺もほとんど見なかったんだけど、あの紅白って、超つまんなくて、毎年見なかったんだけど、うん、今年良よかったの。 今年良かった。何が良かったって、コロナで結局は、あのー、あそこ使えないわけじゃない、渋谷。はいはいはい。そとね、みんなスタジオで分散してでライブでや、ライブでやったんだよね。で、その時にやっぱり何が良るかってやっぱりあのー、歌、歌を聴かせる、うん。夜遊びとか含めて歌を聴かせる、うんうんうん。あれが最高に良くて、で、夜遊びを撮影したのは、角川の埼玉の方にある、角川のスタジオとかね、うんうん、あと NHK とか東京ドームとか使って、 あれ一気にやったけど、あれ次どうなるかっていうと、多分、もうリアルの場所使わないね。このリアルと、その、エンターテインメント、リアルタイムエンターテインメントを全部融合しちゃうのう。サーバーで。なるほど。で、いかにもそこにいるような。い う, うで、それこの間ね、ソニーで発表したんだよね。で、うんうん、すごくて、リアルよりもすごいって 要するに普通のライブのライブのアーティストみんなだったらあ の, あ の, あの本当にあの e スポーツだったらゲームやってる人たちが本当にそこにいるように思えるし本当にそこに参加してるように思えるわけしかもリアルよりもすごい、ね、ああだ多分ね次はそうなると思うなるほどいやもちろんラスベガスになんか何万人集めることもあるかもしれないけど、はい、世界中の100万人百0 0万人がもう一気に集まるっていうのができると思うあああ考えもしでもそういうのやろうと思ったらできるわけだも 期待できると思うね。あ、テクノロジー的にはいい、ね。ただ面白いことゲームのやっぱりスポーツのでかい大会ってジャンル問わず割と大きいのはアメリカとか。うんうん、やっちゃうんだよね、まあ。中国は中国だけでもでっかいしね。まあ、そうですね。中国もでっかいですね、うん、今やもう。日本は本当に寂しいですよね。バトル的が終わってから寂しさありますよね。よねうん。でも質問があるんだけどさ、あの。 みんなが集まってこうやるのはお祭りではあるんだが、まあ、それが100万人とか何百万人がそこの会場に全く入れるいるっていう体験感と、あの、プロのゲーマーと、それから観客がもう一体となって、うん、場合によっては乱入回りみたいなさ、うん、そういったのって可能性はあるんだよね。うん、もうそろそろ、うん。感覚的に言うと全くその、ライブよりもすごい。うん <笑>なんか時間がない考えたこともなかったんで、そこまでの。いや、今ね、本当、ライブ、ライブは、<笑>実際僕はいろんなコンサートが行くけど、もう多分ね、コンサートに行くよりもいいかもと。へえ。だって、かぶりつき行けるんだよ。任意の場所に行けるんだよ。ああ、確かに確かに。チケットの枚数制限ないんだよ。あの、物理的には。そうですよね。あの、工業的にはやるとは思うけど。<笑>はいはいはい。 だけど、それはすごくて。視覚情報としては申し分ないし、うん。で、しかもさ、<笑>観客がそのまま、観客じゃなくて、いきなり乱入できる可能性もあるし。奥と女やっぱさ、あとその、奥な、奥ならではの、その空気感というか、その熱量というか。まあ、あるね、うん。データができない、通知ができないような、その、ですか、空気感あそ。そうそう、草原さん、一個だけ、歌を聴くライブと違う一体感っていうのは、うん、まあ、もちろん歌も、 参加してる側の声援っていうのあると思うんですけど、うん、ゲームの場合は本当に、その、ヤジも含めて結構そこのライブ感で、場の空気が出来上がったせいで、その選手が本領発揮するタイプと、ね、場に飲まれて、あれはあれよと負けるってこの面白さが結構あったりするんで、うん ここはちょっとやっぱライブと。でもそれはさ、説明できるってことは乗り越えられるってことだよ。あ、あそうなんですよ。テクノロジーが足りないだけの可能性るだから、だから全然そこまでできてないから、からここはまだまだ見返れないなと思うかもしれないけど、ね、実際はそれ以上の体験に、まあ、間違いなくできるんだよね。うん、なるほど。例えばこの間全豪オープンで無観客試合ってもあったじゃない。ありました。ね、あの時にあの、はい、準々決勝は無観客なわけよ。はい、で、しょうがないから、の拍手とかっていうのはあの、あの、別に。 ね、PA で入るんだけどあ、うんうん、あれって元から分かってたら、あの、実際そこの会場にいて、みんなが見てる状態でスプレーしてるって思える状態作れるんだよね。あ、確かにね。テクノロジーが足りないだけですよね。うん、作れよ手間と。確かに。いや、だから、あの、今は、だからちょうどい い, い、ちょうど、ちょうどだからそれがちょっと見え始めた時期。うん。もう5年もかからずして、そんな状況になると思うけど。ああ。 そう だ, だって、ネットフリックスも含めて、今までのメディアがただネットになっただけのものを流すっていうのは今、うん、今、それが起こってるけど、うん、全く違うコンテンツ、絶対考えてると思うし、作れると思うわけ。ら彼らはオリジナルコンテンツ、どんどん作ってるじゃない、でも基本的には他の波で流してると、基本的には変わらないけ作り方は、うん、逆に言うと、日本が先にそれをやれたら、もうちょっとイニシアチブ取れる日本はさチャンスかもしれないですね、や、えっ、ーね、コロナにかもしれないが。 さっき別のところで話したけどあの大企業にいる連中ってほとんどそういう発想ないからあ<笑>だから誰が仕掛けるかなんだよああなるほど、まあ、やっぱね変化を求めない企業とかが多すぎるっていうね、うんはいはい、問題があってそういうやろうと思ったらできるんだけど、うん、いやもう今これができてるからいいですっていうのが多いから。 ちょっと停滞してんじゃないかみたいな話が い, ああ い, い, す、ね、いやだからひょっとしたら中国あたりで中国でまあしな中国になると思うけど、はい、例えば50万人がライブで入っているゲーム大会っていうのはありえるんだよねうんうんだ今の中国だったらそれぐらいしてきそうな雰囲気あります、ね、500万とか全然、ねうん。でしかもそのも、ね、そのボリューム感とそのライブ感はだってリアルの会場に行ってもさみんなほら中心にいるからリアル感があると思うけどう観客に行くとねちょっと外れに行くとどうにもなんないんだよ。う コンサートの会場もそうだけど、本当に素晴らしいところって、すごいライブ感があるけど、普通の席っていうと、なんかな、みたいな感じだね<笑>、あのー。いやでもな、そもそも e スポーツっていうものが、もうオンラインで競技が可能っていうところは、うん、だからその親和性というか、ありますよね、まあそうううん、そうですね、ちょっとあ、ね、でも僕としてはその e スポーツのフォトグラファーしてるんで、オンラインで全線になってしまうと、うん、僕、僕ちょっとあの、 フォトグラファーできないと思って。いや、そんなことはないって。試終のあの、くだらげさん、これ、業界初の e スポーツフォトグラファーなんです、うん、業界初はちょっとわかんないですけど、<笑>まあ、それでそれでいいです。それでお願いします。ありがとうございます。やば<笑>、はい、や、ま、ばいやばいな。マダイの、マダイのたこ焼きでございます。マダイマダイですかマダイの塩。マダイの塩じゃなくないですか 塩, 塩, 塩がってことですか塩がです。 なななさんんドリンクはいここっちかかかかかすそそうそうビ、はい、ビーールルとてあたしままじゃ先にゃ、まえー、タコなくないおおお魚塩塩がへえー。 いや、原田さん、お魚にも入れてもいいのかな赤芯のタイとかって近いから、ちょっとはやっぱり、いいのがあんのか、来るのかな ああ、どうしよう。でも、今話題の、なんか、<笑>スーツ着て、サングラス着た子、表のマスク、マスクワンの痺れてるぐらいやばいっまた泡だらけのができちゃったよ。ほ<笑>ら。原田さんなんです、ね、なんかうまくいかないんだよね、<笑>俺がやると十分です。ありがとうございます。まずは泡だらけで、あの、足りなくなったらすぐありがとうございます。<笑><笑>やった、原田さんが入れてくれたビールか。<笑>なかなか、なかなか、<笑>あ、原田のバーだからね。<笑>これは、感動的です ね, ーーね、これはちょっと。はい 原田さんあれですよね今なんかそうバンナム系のなんか e スポーツ全般をなんか統括されるでけじゃないですか。そうですねあの e スポーツまあ e スポーツはいろんなところがいろんな人が動いてるんだけど、まあ ま, あまあ、まあやっぱりこうちょうど一番近い地なので全体監修しているというか、はいはいうん、そういう立場ですねああまあねなんかインタビューなんかでそうそうそうはい。 e、まあ、スポーツ自体っていうキーワード自体がまだただのバズワードなので確かに、はいはいはい、実態を伴ってないっていうことばですよね正直なところうん、うん、本当に本気でやれてるのはアメリカと中国だけどさっきの草薙さんの話でもやっぱアメリカと中国はここはできてるけどみたいな話やっぱ出ちゃうんでやっぱね、はい、そこはちょっと悔しいよ ね, そう で, すねううでもその日本もかといって 前に進んでないわけではないっていうのはすごく感じていますよね。うん、例えばそれはどういうところでえっと、その、もうなんか結構その、なんだ、その気持ちというか、その見方みたいなところで、うん、その、例えば僕今34で、19とか18だった頃にゲームセンターでその、ゲームを本気でやってると後ろ指を刺されるような、そうですね。時代だったと思うんですよです、ねうんま、ギリギリまだ刺されてた時代。そうです、刺されてましたよね。<笑><笑>っていうのが、 その e スポーツっていうものが出てきたことによって、その、ネガティブな目で見られづらくなってるとは思います。あ、まあ、なるほど。それはすごく感じます。親に応援される時代今来てます。来てるらしいですからね、まあ、若者の場らしいですね。親、親からね。まあ、あ親はさ、だっていくつ親<笑>でも僕はでももう70 <笑>。 同じぐらいですそうですねで。なんかそれ俺と一緒やから、だって応援するわな。<笑>だ昔だったら、あんたいい歳していつまでゲームしとるのって言われるのがやっぱデフォルトだったんで。うん、だ今の若い子供たちが、その e スポーツプレイヤーを目指すみたいなのが、一応生まれ出してるみたいなところですねううう。e スポーツじゃないにしろ、そのゲームっていうもの自体にそんなに、その、 イコール悪みたいな方向性ではなくなってきてるっていうのは感じますね。うん、肌感覚なんですか、ね、テレビでもやっぱたくさんやってるんで。そうそうそう。そう俺は、テレビね。そう。親の世代はまだテレビだからね。そうなんですよ。<笑>テレビでなんか e スポーツやってたよとか言って、ねはいは い, はい。あれあんたまだやってんのみたいな。確かに。えー、って感じで、えー。そうそうそう。そうですよね。北さんはあの、ジンジャーハイボールでもいい あ, あ、大丈夫です。はい。ああじゃ あ, それじゃあそれ、それいうでそういった意味では、その、いわゆる日本の、いわゆる、高年齢の、 自分らの親の世代がその、まあ、ゲームをやってるのを、比較的ポジティブに見てくれてるっていうのは。まあ、そうだね。だから年配の方たちの目線は絶対変わったよね。うんうん、あ、と思いますね。その時点で俺ら結構満足しちゃってるまであるんそけどそうそう、ねそう。そうなんだよ。そうなんだよ。そういうところが多分俺らあるから、うん。でも、そのね、海外と比べたらって話に戻ると、 やっぱりだいぶそね、まあ、それで満足しちゃいけないっていうか、うん、なんか持ってられることあるよねっていう話、うん、比べたいわけじゃないんだけど、うんね、やっぱりどっちかというとさっき言ったように原点としては意外と日本が最初、はいはいはい、そのゼロポイントは実は作ってたりしたので、うん、それに感銘を受けた人がね外に出ていってそれ以上のことで帰ってきてる形になってるんでっ、うんうん、確かにそ う, とそういう意味で悔しいいうあそういう意味ではこう格闘ゲームってやっぱ日本。 ななんていうんですかね日本のメーカーが多く て, 日 本,、ね、で 日, 本くてで日本のプレイヤーが強くてっていうのがあって、うん、でも海外に負けちゃったらそのなんていうんですかねやっぱり日本人として一応日本人最強でいたいなっていうのがすごいそうだね、だねだ日の丸背負ってる感はやっぱすごいそこにあって、まあ、っ鉄拳はもうそうも言ってられなくなったけど、ね<笑> いやそれやっぱ海外が強いって言うんですか い, っ海外いって言う鉄拳はもうちょっと海外の層が厚すぎて、ねそうなんですよね、向いても向いても強いのが出てくるから<笑>やっぱパキスタン相当効きましたね<笑>いやパキスタンだけじゃないからね、まあ、か ら, らしいですね二人目さんこれあの鉄拳がはやっぱもちろん日本発射んで日本が最初最強だったんですよ、うん、でしばらくしたら実はあの日本の中では例えば東京最強 だ,、うん 大, 阪最強だうん、大阪最強だみたいなのあったんですけど、うん しばらくしたらやっぱイギリスにもすごいのがいるらしいとか、イギリスから攻めてきました。で、アメリカからも攻めてきました。で、肩を並べて撃退するぐらいの勢いでこう、日本がまたグッとしとかと伸びたら今度は韓国から、とてつもない死客が現れて、もう誰も叶わないぐらいの時期があってで、ようやく韓国と肩を並べたら、いきなりパキスタンが出てきたんですよ。 それでも韓国でのすごいチャンピオンが、その世界チャンピオンが南米のペルーに行ったら、この10試合先に取ったら勝ちっていうルールで、うん、10, 10試合先に取んなきゃいけないですよ。10ラウンドじゃないですよ、うん。10試合ですから長いじゃないですか。10-0 で負けたんですよ。ペルーでね。ありましたね。んこれ何者だみたいなのが急に現れて、うででどうやら、 コートジボワールにもそれが埋<笑><笑>められてる。今そんなことになってるって、えー、だからもう楽しいやばいんですよ今インフラが、うん、昔は整ってなかったんですかで今もう整ってないとこいっぱいあるんですよ、うん、でだから南米とかアフリカの人たちはあ日本のあの選手だ韓国のあの選手だあアメリカのあれだ憧れで招へするわけですよ大会に自分らの大会に来てください、うん、ゲストで呼んで対戦してみたらあれ 俺らの方が強いぞみたいなことに気づくみたいなことが今起き始めていてでもういろんな国でこういろんなこう魔界の扉が開くって言われてるんですけど魔界の扉が開いてもう今もう日本がどうとか言 え, 言えなくなっちゃって言えた、ね、がいろんな格闘技もあるんですけど、うんうん、鉄拳がその現象一番唯一に受けてましてかなりから最近の鉄拳の世界事情は不気味ですよどこが強いかわからないはい、ね。まあ 原田さん的にはそのい、いろんな国が、いろんな国に強いやつがいるっていう現象について、その要因というか、そういうのはどうお考えなんですかああのです、ね、これはまさに、ちょっと二人置きさんがいるからではなく、本当に絡んでるんだけど、はいまあ、そもそも鉄拳があれだけやっぱワールドワイドルのタイトルになったから、例えば、ストリートファイターってやっぱり北米に強いんですよ。 うん、アメリカでやっぱ売れるゲームってエンターテインメントアメリカはエンパイエンターテインメントの国なんで、はいはい、売れると知名度も含めてでかい、うん、けど例えば売れてる数で言うたら鉄拳ってすごいわけですよ、はいはい、でですこれなぜかというと市場の5 1つまり半分以上がヨーロッパで売れてるんですよ、はい、はい鉄拳の場合はでじゃあなぜヨーロッパヨーロッパって一言言っても国すごいあるじゃないですか、はい、ヨーロッパのテリトリーって ヨーロッパだけじゃなくてオセアニアとか実は中東とかも、うん、あのカバーしてるんですねヨーロッパの売ってる反社でこのパブリッシングっていう人にゲームを届けるって仕事はとても大切で昔だとプロモーションって言葉使われてるこれはそのパブリッシャーっていうの今でこそバンダイナムコやってますけど実は当時欧州テリトリーは全部草薙社とかにやってもらったんですよ。でソニーだったんです鉄拳って。はい、だからいわゆる このゲンヤ君とかのお兄ちゃんとかもしくはお父さんの世代 は,、はいはいはい、鉄拳っていうとナムコではなく、はいはいはい、ソニーだと思ってる人結構、は い, はい、はい、ーる構へえパブリッシャーねでデベロッパーはナムコなんだけどそうそうそうちゃんと両方兵器してんだよもちろん兵器してるんだけど、うん、みんなからあソニーっていうのがやっぱりそのゲーム機をやる前から浸透してたのでソニーブランドがすごい強いでしょ、うんはいはいはい、ソニーブランドってね思ったよりやっぱ強いわけですよその ああみんながあまり東欧とか北欧とかーー、はいはいはい、でヨーロッパのもちろんイーフィグスっていわれるこの中心地も含めてでもちろんその南アフリカだとかオセアニアとか含めてソニーはすごい強いでしょ、はいはいはい、そこで出てきた格闘ゲームだからみんなソニーの鉄拳っていうのでガッと刷り込まれてでお父さんがやってますお兄ちゃんがやってましたみたいな3世代目が今プレイステーション4で。 2代目3代目ぐらいが、うんうん、お父さんが僕生まれたとこからプレステーションありましたみたいなでもインターネットは繋いでなくてお父さんとやってましたお兄ちゃんとやってましたみたいな世代がガーッと出てきた時にインターネットがようやく入ってきて、うん、見てみたらああ日本すごい韓国すごいアメリカすごい、うん、イギリスすごいな、うん、僕らもあの大会やりたいって言ってたそのいわゆるちょっとインフラがまだ整ってなかった国の人たちが。 こうまだ参加はできない見ているだけ、うん、っていう状況だったんだけど自分らがいざ参加できるこのグローバルな社会になってこうネット対戦が快適にできるようになってきたらあれなんか 俺, <笑>俺ら通用するぞみたいになっちゃったっていうそういう意味で言うととてもあんまりと急に出てきた感じじゃなくて、まあ、出るべくして出てきたなっていう。 感想正直、存在は、まあ、だからずっと存在感を感じてたから、なんで俺は売れる数字で見れてるから、あの国でこれぐらいってことだと思うそ う, も見える う,、ね、そうだから今になってようやくまいた種が今になって花が出たと、うんはいういます いいいしよよよううる大かかららたこ焼き作ってもらっててもももねね最高だ、ね、いや本当にくんんなでですもん<笑><笑>謎 謎, 謎, の謎のイベントそうでもあれは本当に美味しいです、ねはい、やった<笑><笑><笑>本当に美味しい<笑>、うん、あじゃあい<笑>いきます。 よ何でしょうかじゃじゃんおっ、こっちらです。ライバル。ライバル。ライバ ル, イバルほうほうほう。